やりたいことなんすか、ね、今やりたいことはガチャかあガチャー何のガチャですか<笑>リシアリシアですよねえあーえこれサーバイチは見ましたよちなみにサーバイチは見れるんですかこれサーバイチさんあサーバー追加しないと多分出ないかもあなんか来た<笑>もうやることわかりますよねあー僕たちやるんすか<笑>入ってみてください<笑> あ、入っていいですかはいどうぞゲーートオープン、開放スカイブロック新しいスカイブロックなんですよこれえー、今何がやりたいですか今一番今スカイブロックかな、はい、ですよね<笑>まあさっき言ってたような、まあ、ディシアとかガチャ引きたいっていうのもあると思うんですけど見覚えないですかこれ前それよりうん前見覚えないですかこの建物あれ こ, これえこれ。 見覚えないですか、うん、いや、見覚え、あー、あれ、これ、モンドアジアだ、ここにいるのに。アジア。おっさんがいない。結構なんか再現されてるみたいで、細部までいや、めっちゃ再現してる。人はそ結構、ね、人おらんやん。建物の中も再現されてて、ええー。入れる建物は基本的に再現されてるって感じ。まあ、でもキャッツテーラ新しくね、あのカードが追加されるっていうのも、ほら見てほら、カード。うん ち結構ね再現されてしこっちやん。来て来て来て。来て来てうわ来て来て。えぐ。来て来ていくよ。はい。すごほんとにやばいこれ。いくよ。うんうん。<笑>あれあれあの、この先。あれあ れ, あれ狭くなってね。でもほんとにね、結構最後までこだわられてて。えー、すごで、これが台所お。合成台だ。合成台ですね。 あ、ティマイオスじゃん。あティマヨスいる。<笑>ティマヨスです。わキモクソテカどうぞ。クソテカどうぞあります。クソテカどうぞ。クソテカどうぞもあります。ウェンティやん。ウェンティこれウェンティなのウェンティ ー, ティーティス。えー、全く違うね。顔が。顔が。これ顔とこれいつ ?100 年後 ?100 年後。風化してるね。 風化してないこれ風化してます<笑>ちょっと宗教上の理由で入れないんですけど<笑>ええー、すごっすごいちゃんと中まで作られてるわあ。ええー、でも誰もいないここだよねワープポイントうわワープポイントあるええすごいワープポイントあるワープポイント3とあるんだ あ, あるやんなにこれ いいしいいしいいしいいいいちゃんと作られてるんだよ、全部モナの家までね、なんと再現されててモいの匂いが、あれいしだい、ね、意外とあいなんか結構、でもしいいしいいしいいしいいしいいしいいしいいしいいしいいしいいしいいしいなんでいしいしていしいいしいいしいいしいいしいいし えディルクはいるのかディルクはないのか、はい、えすごいね、ちゃんと。あ月ワイナリーどこまで使われて る, れる。ワイナリーではないけど、酒場。ああ、すごい。ああ、すごい見ておる。じゃあ、まの職場なくしてあげれば、あの、もう来ることがない。錬金代は、まあ、リーウェイで十分だと。まあ、そういうわけで。まあまあ、あの、ちょっと、仕ああないっすよ、もう。 ちマキャッツテイルたまにちょっと変なアップデートするからなんかそれもその恨みも含めて一斉召喚ってランクシステムもないしやるためには冒険者ランク32超えなきゃできない新規参入なんてもうできないよそんな<笑>普通に考えたらできないことわかるだろ運営はい何のためのキャッツテイルカードゲームはカードゲームだけでさせてあげて かわいそうだよ初心者のためにもカードゲーム簡単にできるようにした方がいいよ冒険シャンク32度か簡単にできる量じゃないただでさえこれもあげるのにめっちゃ苦労してる今もだからキャッツテールはもっと誰でも入れるような場所になるべきなんだよはー、あ